ということで、えー、少し遅れてしまってすみません。次のセッションに移りたいと思います。ジェ ネ, ジェネロ株式会社マーケティング本部長の秋山正樹様によるセッションをお送り、えー、お届けします。マウティックのプラグインを利用したクロスチャネルマーケティングの実現方法についてです。では、えー、秋山さん、画面の、えー、シェアをよろしくお願いします。 はいわかりました。少々お待ちください。はい、見えました。それではよろしくお、ねはい、願いいたします。はい、えー、ではですね、あの皆様、こんにちは。お疲れ様でございます。マウティックのプラグインを利用したクロスチャンネルマーケティングの実現方法を題にしまして、ジェネロ株式会社の秋山正きよりご説明差し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 はい、えーとですね、まず本セッションの趣旨をですね、えー、ご参加いただいている皆様と、えー、ベクトル合わせといったところをさせていただきたいなと思います。えーとですね、ここ、下線引いているところなんですけれども、今日は、えー、マウティックのプラグインですね、えー、これを、まあ、あのご説明しますし、あと、聞き慣れない言葉でプレファレンスセンターという言葉も出てきます。 よくあのプレファレンスセンターメールとかですね、まあ、そういった形であのググっていただきますと、まあ、そのおプレファレンスセンターメールってどういうことなんやということがあの説明書きの、えー、しているページとかがございますけれども、その内容もあの若干含んでおりますね。えー、そして、えー、マーケティングメッセージ、ソーシャルモニタリング、そしてキャンペーンといういくつか の, です、ね、あのキーワードが出てまいります。 まあ、これをですね、複合的に、あの、活用することによって、クロスチャレンジーマーケティングというものを実現していこうじゃないか、というような内容になっております。で、しかもですね、それを開発することなくですね、はい、ご利用いただけるような、まあ、そういった内容のお話になっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ええー、と、じゃあ行きますね。えっ、ー、と、私ですね、自己紹介させていただきます。えー、ジェネラル株式会社の秋山と申します。もともとですね、私は SIR 出身でございまして、その後にですね、えー、営業支援システムがですね、そちらの方のパッケージベンダーの方に移りました。 その後に名刺のクラウドサービスを提供している会社の方に移り、その後 CRM ですね。顧客管理システムのまたクラウドサービスを提供している会社の方に移り、ここまではですね、ずっと国産を取り扱っていたということなんですけれども、それ以降はですね、海外製品、海外プロダクト、携わるように なりました。という流れでございます。今は、えー、ジェネロの中でですね、えー、主に、えー、冒頭であの丸山さんの方からね、ご説明あったように、キャンペーンスタジオというマウティックをベースにしていてですね、それをサースサービスとして役屋さんが提供されている、えー。そちらのですね、サービスをまあ私がパートナーという形でですね、対応させていただいているという状況でございます。 まあベースはマウティックですから、今日お話の内容もですね、マウティックにつながるということでご安心ください。はい。じゃあ早速ですね、本題の方に入っていきたいと思うんですけれども、まず、プラグインって何ですかということで、まあおそらくもう皆様ご存知かと思うんですけれども、こちらの画面ですね、ご用意させていただいてますと。これですね、 実はマウティックの中にプラグインという機能がございまして、アプリケーションの機能を拡張するためのソフトウェア群ですね。これがあのプラグインと呼ばれるものです。で、こちらの画面からですね、どのプラグインとつなげようかなと、まあ、要はどのアプリケーションとつなげようかなということを取捨選別していただいて、で、そのシステムとマウティックをつなげるということになりますね。 で、この特徴なんですけれども、えー、っと、この色がついているのが活性化しているプラグインでして、色がついていないのが活性化していないと。で、活性化するためにはですね、まあ接続その手続きが必要になるんですけれども、えー、もう使わなくなったらまた 非, かあの非活性化すればいいわけですので、何かこう活性化する、えー、それをまた閉じると。 言ったときに、えー、そのアプリケーションに影響を与えることなくですね、えー、利用、えー、もしくは停止することができるというところが特徴かなと思います。えー、っと、そうだ。ただですね、プラグインで、やはりプラグイン機能に委ねられるところがありますから、何でもバラ色 の, あのお話の世界ではないといったところだけはお伝えしておきますね。で、えー、今日ご紹介するプラグインはですね、えー、2つになります。 一つはですね、えー、このロゴマークで分からない方はいないということですけど、Twitter ですね。で、もう一つはですね、ツイリオというサービスです。はい。皆さん、ツイリオってご存知でしょうかね。はい。t イリオっていうのは、えっ、ー、と、このサービスですということですね。 まあ、今、ツイリオジャパンさんとかもございますけれども、えっと、k d d i コミュニケーションズさんが、まあ、主に、こう、日本市場の方を、え、いろいろとお客様をですね、作られていてたということかと思いますけれども、端的に言いますとですね、このプラットフォーマーですね、えっと、世界中のどこであろうと希望するチャンネルからつなげるためのですね、あの、まあ、インフラ屋さんということで、まあ、ご理解いただければいいのかなと思います。 そういったプラットフォーマーのサービスとつなげるといったところで、今日は主にですね、あの、SNS ですね。はい。えっ、ー、と、あ、ごめんなさい。SMS ですね。ショートメッセンジングサービス。はい。えー、そちらの方で追量を連携させるという、えー、お話になりますと。はい。じゃあ、次行きましょうかね。で、えー、利用シーン、利用イメージをですね、えー、ちょっと例として、こちらの方でご紹介しますね。 まず、Twitter プラグインを活用したイメージとしては、えー、この3つですね、えー、記載させていただきました。はい。 えー、よくやっぱりハッシュタグキャンペーンとかされると思うんですけれども、そのハッシュタグでですね、ツイッターの投稿を自動収集することができるんですよね。で、えー、こういったハッシュタグでこつびあいている人、そこのハッシュタグキャンペーンに参加していただいていて、こつびあいた方をですね、またかき集めて、で、それで、えー、MA のセグメントに入れて、で、その人たちにまたマーケティングメッセージを送るというような、あのこともできます。はい。 それからですね、Twitter の公開アクティビティですね。これを、この MA のですね、マウティック側のコンタクト詳細画面に表示させることができるということでございます。これってどういうイメージかというと、えっ、ー、と、こんな感じですね。例えば、これ、えっ、ー、と、マウティックですね。 で、えっ、ー、と、これはコンタクト ID4493 で、秋山正樹さんという人がいますと。で、こちらの方で、えっ、ー、と、マウティックからのですね、えっ、ー、と、マーケティングの、その、えっ、ー、と、いろんな人のタッチポイントを設けてですね、そういった履歴のヒストリー、ここで見れるんですが、ここのソーシャルのタブを見ますと、この人が Twitter 上でどういうことをつぶやいてるのかなとか、まあ、そういうことを、まあ、この Twitter プラグインを機能するか、活性化されることで確認できるというような、 あの、ものですね。そういう方もできるということです。はい。えっと、あとはですね、えっと、マウティックで作ったランディングページ上にですね、ソーシャルウィジェット、ここにシェアボタンを表示させることができるというような機能も設けております。はい。で、また、後ほど、あの、テラコ様の方からもお話あると思うんですけれども、ソーシャルログインで、まあ、フォーム、そこで使うとかですね。まあ、そういったこともできると。 はい。まあそこの今の画面キャプチャーを撮ってるのがこういう感じですかね。はい。じゃあ次いきますね。で、もう一つですね、ソーシャルモニタリングっていうのが、まあ今日キーワードの中で出てきます。はい。えー、これどういうことかというと、え、ここ太文字のところを少し読み上げていきますね。 このソーシャルモニタリング機能を使うことによって、メンションまたはハッシュタグに言及している Twitter ユーザーをマウティックのセグメントに配置できることができるんですね、うん。で、そのセグメントをですね、キャンペーンの連絡先ソースとしてですね、はい、使用できますよと。で、そこからまたツイートを送信することでですね、まあ、こ, っちこの、えー、方たちにですね、 え、メッセージをお届けすることができるということになるわけです。はい。ですので、Twitter アカウントさえ取得することができればですね、このようなソーシャルモニタリング機能を使って、そこの感度のいい人たちに対してまた答えるようなメッセージをですね、伝えることができるというような流れが出来上がってくるということですね。でただですね、 この、えっ、ー、と、ツイッタープラグインなんですけれども、えっ、ー、と、マウティック側だけの作業で完結することができないんですね。もちろん、その、手続先の相手。そちらの方でですね、まず、アプリ登録をする必要が出てくるんですね。で、 え、アプリ登録に関しては、えっ、ー、と、例えば聞いたとか、そういったところを、えー、こういった紹介ページですね、記事にされているところがございますので、まあそういったところを参考にして、えー、このツイッター側の方の、はい、開発者環境の方で、えー、このマウティックのそのアプリですね、え、それをですね、登録するというような形が必要になってまいりますということですね。で、えっ、ー、と、そこで得られた、 あの、API キーとかですね。シークレットキー。まあ、これをですね。あとは Twitter プラグインの中で、まあ、設定をするという流れになるわけですね。そうすることによって、まあ、つなげることができるということです。はい。で、えっと、早速もう Twitter プラグインの、えー、ごめんなさい。Twitter じゃないですね。これややこしいです。同じ T。 から始まるんですけどね。まあ、あの、えー、これ日本語セッションですからね。ま、あ言えると思いますけど。はい。まあ、あ TT ということで、あの、昔ね、流行りましたけれども。はい。えー、今度はツイリ t です。はい。えー、トゥイリ i t プラグインを活用したイメージをですね、これから、えー、お話をしていきたいと思います。 えーツールはですね、先ほど、えー、とご紹介したように、ショートメッセージングサービスでメッセージングを伝えるためにですね、えー、このツイッタープラグインを活用するという形のご紹介になります。はい。 まあ皆様ご存知のようにですね、まあ携帯電話の電話番号を宛て先にですね、メッセージを得るというするよということになりますね。もう何と言ってもこの SMS の特徴というのは、あの、開封率が高いということですね。ただ、あの、アメリカのようなそのね、えっと、この SMS の進 まあ、使われるその率がどれだけ日本にっていうところはあると思うんですけれども、まあ、皆様もね、キャリアからのメッセージであるとか、そういったところを、まあ、ショートメッセージングサービスとか、それから、えっと、本人確認の時にですね、ショートメッセージングサービスで、何かパスコードとか、まあ、そういったものがワンタイム的に送られてくるっていうご経験はあると思うんですよね。 で、えっ、ー、と、この特徴は、まあ、送信はね、有料なんですけれども、まあ、受信は無料ですよということで、まあ、メールももちろん無料なんでしょうけれども、えー、この SMS といったところも無料で、えー、受信者は受け取ることができますよということですね。まあ、基本的には70文字によるテキストということで、まあ、キャリアによってちょっと違うんですけれども、えー、まあ、そういった文字帳のところでですね、メッセージもうまく作ってですね、 えっ、ー、と、タッチポイントを設けることができるということになるわけですね。で、えっ、ー、と、先ほどの Twitter プラグインと同様に、この t w i オ i o プラグインの方もノーコードで接続するためのですね、えー、機能を提供していますよ、ということでございます。はい。で、えー、Twitter プラグあ、ごめんなさい、t w i オ i o プラグインを利用したですね、ショートメッセージングサービス配信方法なんですけれども、 えこれはものすごく簡単です。はい。えっ、ー、と、ツイッタープラグインよりも、まあ、簡単なんだろうなというふうな私は肌感で感じました。はい。えっ、ー、とですね、どのようにしていくのかといったところをこれからご紹介していきますね。えっ、ー、と、まずですね、 うん、マウティックのキャンペーン機能っていうのがあるんですけれども、そちらの方で対象となる送信先のセグメントをコンタクトソースに例えば設定するとするじゃないですか。で、その方たちにどういったテキストメッセージを送るのかっていったことをマウティック側の方で作るんですよ。で、その人たちの方に対し、この追量を介して、ショートメッセージングサービスをですね、あの出すことができると。 いうことになりますでこの例がですね、あのこれはマウティック側の方ですね、えー、このテキストメッセージを、えー、このセグメントに蓄積されているコンタクトに対して送りますよということで、まあ、当然のことながら、 えー、ここの、えー、コンタクトフィールド、えー、イコールラストネーム、コンタクトフィールド、イコールファーストネームといったところでですね、その方の、ま、生命が、まあ、こちらの方には差し込まれ、えー、その、お客様だけのメッセージというような形でですね、あなたへのメッセージですよというような感じにはなるのかな、ということですね。はい。えー、でですね、テキストメッセージが、まあ、 えっ、ー、と、ちょっと、そういう形ですね。それで、あの、今言ったセグメントですね。えー、そこに対して、ここがキャンペーンの画面なんですけれども、えー、このキャンペーンビルダーでですね、テキストメッセージを送信という形で、作ったテキストメッセージをセットするという形の流れになってまいります。で、えー、テキストメッセージが送信されるというような塩梅ですよね。 まあ、こういう流れになります。はい。でも、先ほどのやっぱり、ツイッタープラグインと同じように、ツイリオ側の方でも、初めに、え、ちょっと、まあ、あの、もちろん申し込むっていうことも、行為も必要になってきますし、あと、え、接続するためのですね。はい。やはり情報をですね、え、ツイリの方からコピーして、それで、 えー、ツイールのプラグインの方に設定する必要が出てまいります。まあ、そこについて、えー、ちょっとご説明しますね。まあ、実際にですね、まあ、ツイールの方にまあ入って で、えっ、ー、と、なんかデモみたいなことも考えたんですけど、結構やはり、あの、いろいろなその、まあ、あの、局番とかですね、そういったものが出てまいりますので、ちょっともうそこら辺を伏せるということも含めてですね、えー、このような画面キャプチャーを、えー、今回は皆様の方と共有させていただきます。で、えー、ツイーローの場合なんですけれども、事前にですね、あの、ツイーローより番号を購入する必要があるんですよね。 で、この購入した番号を、えー、とマウティックのツイールをプラグインに設定する必要が出てまいります。 で、えっ、ー、と、こちら、えっ、ー、と、カントリー、えっ、ー、と、ジャパンということになってますけど、えー、ツイーから購入できる曲版がこのように出てまいります。で、えっ、ー、と、こちら、ちょっと画面の裏に隠れてますけれども、バイというボタンがあって、そこから番号を購入することができるということになります。えー、ただですね、日本の曲版はですね、確か個人は購入できなかったと思いますね。で、えっ、ー、と、やっぱり法人でないと購入できないという制約をかけていたかと思います。ですので、 私は検証用とかで使うときなんですけれども、えっ、ー、と、アメリカの曲番を、えー、購入していますね。アメリカはその個人のでもですね、この、えっ、ー、と、医療者の方から曲、えー、番を購入することができるという案外になっております。ですので、プラス1、えー、こういった形で、はい、ついてここだけ隠してるっていう状況ですけど、えっ、ー、と、アメリカの曲番ですね。 はい。ここの曲番から、えー、そのコンタクトに対して、えー、ショートメッセージングサービスを送っていくというような流れになるわけですね。えー、こういった形ですね。バイというボタンを押して、あ、この曲番がいいなと思ったら購入するということですね。まあ用途なんですかみたいな形も聞いてくるんですけども、購入できますと。 で、えー、購入が完了したらですねあ、この左フレームの方にアクティブナンバーズというところがありまして、そこをクリックするとですね、えー、購入した曲番がもう表示されているという状況になっております。はい。 で、次にですね、この画面のこのアカウントというところのですね、ボタンを押すと、まあ、このプルダウンから、えっ、ー、と、確かこういった画面を呼び出すことができまして、え、ここでですね、えっ、ー、と、このアカウント SID とですね、え、ここの押すトークのところですね、この情報をコピーしておくということになるわけですね。で、その内容ですね、えー、この、 え、ツイリオプラグインの、こ, このアカウント SID と押すと、このところに入れて、あとはもうパブリッシュするということになりますね。で、この features っていうタブをクリックして、えー、先ほど購入した曲番をここにセットするということですね。で、あとはもう save and close という形でもう接続完了ということになります。で、 テキストメッセージの作成の仕方ですね。えー、そこをちょっとご紹介したいと思いますで。テキストメッセージの作り方なんですけれども、えー、とマウティックの中にですね、はい、このようなテキストメッセージを作れる機能があるんですね。はい これどこからかっていうと、チャンネルって言ったところの、まあ、テキストメッセージですね。えー、とマーケティングコミュニケーションに関わるところは、このチャンネルって言ったところに、まあ、ほとんどの機能が備わっていまして、でプラグインを追加するとですね、えー、ここの中にですね、ツイートとかテキストメッセージとかそういったものが出てくるということになるわけですね。ソーシャルモニタリングとか出てくるということになります。で 今回の場合、そのテキストメッセージを作るんであれば、ここから新規というボタンを押していただいて、それで、えっと、どのような種類の SMS を作成しますかということで、まあ、このキャンペーンの中で、この使うのか、それとも新規のテキストメッセージのリストといったところでですね、その手動で選択したコンタクトへ送信するのかといったところで、どちらかを選択しますと。 で、こう作っていくわけですけれども、えっ、ー、と、今回その画面キャプチャーとかで使っているのはこちらのテキストメッセージの例ですね。はい。まあ、こういった形ですね。はい。これといった形でこう作っていくということになります。はい。で、あとはもうキャンペーンシナリオへ設定します。ということで、 まあ言ってしまえば今回のケースで言うと、まあメールで言うセグメント配信っていうかね、はい、えっ、ー、とそういったあのイメージと近しい形でのこのご紹介にはなっちゃってるんですけれども、えー、あるセグメントに入ってきたらその人に対してテキストメッセージを送信するというような形のこれは例ですね。 ということです。で、入ってきたら即時に、ショートメッセージングサービスを送るのか、それとも、入ってきたから、まあ、相対時間後にですね、設定した時間後にですね、このテキストメッセージを実行するのかといった設定をして、で、あとは、まあ、テストを実施して問題なく受信できるかを、まあ、あの、まあ、スマホ上で確認していただくというような流れで、動作検証していただくといいのかなというふうに思います。 で、あと、じゃあ、その、ショートメッセージングサービスですね、送る際に、そのコンタクトのカスタムフィールドのですね、モバイルと、あとフォンですね。これ、どっちの局番で、この、なんだろうな、ショートメッセージングサービスで配信されるのかな、というふうに思われるかと思うんですけれども、これ、どちらにセットしてても配信されるようですね。はい。 そういった形になってました。はい。あ、それと両方セットしてたもうですね、3つ送られるということはなかったです。ということです。で、次にですね、またその、えっと、ご紹介したいのが、このプレファレンスセンターというものですね。これは何のために使うのかというと、えっと、まあ、言ってしまえばコンタクト側 え、いわば、例えばメールマガ読者であるとか、そういうマーケティングメッセージの受け手側の方で、希望チャンネルをですね、自らが、えっと、主者選択して、送信主に、えっと、自分の意思表明を伝える。 そのようなランディングページを作ることができるっていうことですね。はい。ですので、ここで、例えば自分の希望チャンネルって言ったところで、まあ、私、メールがいいですよとか、まあ、もしか Twitter いいですよ、SMS いいですよ、みたいな形とか、まあ、えっ、ー、と、例えば、えー、そうですね、この期間中は送ってほしくないんですよとか、まあ、そういうような。 あの、プレブレンスセンターの、えー、ランディングページを作る、えー、機能とかもマウティックにはございますということですね。で、それをすることにより、どの、えっ、ー、と、チャンネルで、この、まあ、コンタクトは、えー、よく、えっ、ー、と、この、自社からのですね、情報を見てくれるのかというようなところの情報を得た上でですね、 えー、次は何をするかっていうと、マーケティングメッセージっていう機能を使ってですね、e メールで伝えるときにはこういう e メールを使いましょう。で、えー、その内容をツイートで伝えるときにはこういうツイートメッセージで伝えましょう。みたいな、そういう設定ができるんですね。マーケティングメッセージ機能って。 で、それをすることにより、先ほど私は、えっ、ー、と、このチャンネル優先でメッセージを受けたいんですって言ったら、あの、じゃあ、えっ、ー、と、ツイッターのそのツイートを優先に受けたいですっていうことで、ここで設定している E メールじゃなくて、ツイッターのメッセージでもって、ツイートのメッセージでもって届けることができるというようなことをキャンペーンシナリオで、あの、設定することができるんですね。はい。 で、このキャンペーンのところのアクションという中に、マーケティングメッセージの送信という、えっ、ー、と、プルダウンから設定、あの、選択することができまして、それをすることによりですね、えー、あらかじめ設定している、このマーケティングメッセージのルールに従いですね、えっ、ー、と、その情報を届けることができるということになるわけです。はい。でですね、えっ、ー、と、キャンペーンとは、ということですね。 はい。で、このキャンペーンなんですけど、えー、これ、なんかちっちゃすぎてよく見えませんけれども、えっ、ー、と、お伝えしたいことはですね、あの、キャンペーンの作り方って、あの、釣り構造で末広がりのようにして作っていくのがコツです。で、これをですね、例えばタスキ掛けするとですね、こういうとか、 こういうとかですね、こう、助けかけをしちゃうとですね、まあ実は、ちょっとキャンペーンビルダーの、えっ、ー、と、ビルダーを、この、え何、ー、でしょう、開くことができない。あまあ、あるところからは開くことができるんですけれども、えー、ちょっとそういった、あの、現象が発生します。ですので、まあ、イベントをジャンプとかを使いながらですね、えー、末広がり上にですね、えー、キャンペーンを、まあ、作っていく必要が、あの、コツかなと。 思いますね。まあ何もここまでのキャンペーンを作る必要はないと思うんですけれども、まあ今だったらなんか、えー、もう少しなんかこうモジュール化してですね、えー、ここまで行ったらこのキャンペーンに移動するとか、まあそういうふうな作り方をした方が美しいと思うんですけれども、まあちょっと水費用がニに作っていくっていう、ほあの、ご説明のためにわざわざ、まあ こ, こんな、あのキャンペーンの画面をお見せしているということですので、そこは、あの、なんか誤解のなきようということですね。 で、えっ、ー、と、クロスチャンネルマーケティングの例って言ったところで、じゃあそのキャンペーンの中でですね、先ほどマーケティングメッセージっていうものを、まあ、ご説明しましたよね。で、このマーケティングメッセージをセットすることによって、まあ、セミナー申し込んでいただいた人に、まあ、例えば、えっ、ー、と、そうですね、 メッセージを配信するよとかあ。この場合はなんか参加ポイントをつけるようになってますけど。でそこで、まあ、このケースでいくと、1日、えー、後にですね、まあ、ツイートコンタクトで、えー、マーケティングメッセージをこの、えー、と伝えるというような、まあ、こういったあのキャンペーンですけれども。えー、まあ、そうじゃなくて、えー、このマーケティングメッセージを設定することによって、その方がせ、あの 好みのですね、優先順位の高い、えっ、ー、と、その、チャンネルを通じてですね、えー、メッセージを続けるということが、まあ、できるということになるわけです。 で、えっ、ー、と、その他にもと言ったところでですね、こういうものもありますよということで、これフォーカスアイテムっていう機能があるんですよね。で、このフォーカスアイテムっていうのは、よく皆様もあるページ用にアクセスされてですね、まあ、しばらく見ていたりとか、ちょっとスクロールするとですね、まあ、このようなその画面がぴょンと出てくるというような、あの、ご経験をおありになられると思うんですけれども、 えー、これを作るための機能ですよね。で、作るとこういうダ a v a s c r i p t タグをですね。はい。えー、これをまあ生成してくれますので、まあそれをまあ CMS 側なり、えー、とウェブサイトページ側の方に貼ると、えー、挿入するということで、えー、とこういった機能を使うことができるんですけれども、まあ、ウェブサイトを訪問した方に対してですね、まあ、注意を引く演出を行うことにより、まあ、これも一つのクロスチャンネルかなと。 いうことかと思います。で、えっ、ー、と、いよいよ終わりに近づくわけですけれども、クロスチャンネルマーケティングに向けたマーケティング側の設定手順ですね。はい。 いろいろ今日お話をさせていただきましたけれども、まあどういう設定手順でやっていくのがいいのかな、といったところでいくと、まあプレフェレンスセンター用の LP を、まあ今回の例でしたら、まあ作成をし、で、えっ、ー、とメールの作成をし、ツイートの作成をし、テキストメッセージの作成をすると。で、えー、それをマーケティングメッセージの中に組み入れて、えー、それで、えっとメッセージ配信すると。で、あとは、えっとツイートでメッセージ配信した後ですね、 えー、そういったあの方々、えー、その Twitter アカウントをお持ちの方々の、えー、つぶやき情報とかですね、ハッシュタグ、えー、そちらの方の、まあえー、特定ハッシュタグをですね、つぶやいている人を、まあ、あの収集してですね、まあ、ソーシャルモニタリングの設定によって抽出した、えー、対象に対してまた、えー、キャンペーンを、えー、走らせるというようなあの流れがあ作っていくことができるのかなと。 というふうに思うわけです。ということで、あの、まだまだ、やっぱり、あの、面白い話は尽きないんですけれども、えー、まとめていきたいと思います。えー、今日ご紹介したですね、プラグインをうまく活用されるとですね、プログラム開発をすることなく、クロスチャネルによるマーケティングメッセージをですね、マウティック経由で発信することができます。あと、えっ、ー、と、アプローチするですね、対象者 その対象者が好んで利用しているチャンネルへですね、まあ、優先的にメッセージを配信することがまあできますということですね。で、えー、次にですね、ブランディング基礎につながらぬようですね、配信頻度をコントロールする方がマウティックにはございますし、えっ、ー、と、推流プラグインの中にもそういったものが設けられていたかと思いますので、えー、そういったところも、えー、いいのかなと思いますね。 で、最後に、まあ、プログラム開発することなくですね、本日ご紹介したレベルのクロスチャネルマーケティングは実現可能ですよと、と、えー、いうことになるわけです。はい。ということで、えー、これを実現するために、まあ、書いたプログラム本数は0ですよ、と言ったところで、えー、今回のお話はですね、えー、終了にさせていただきたいと思います。はい。皆様ご清聴いただきまして、どうもありがとうございました。 秋山さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。えっ、ー、と、それでは少し遅れていますが、4時30分頃にですね、えっ、ー、と、寺岡さんの次のセッションをスタートしたいと思います。えー、寺次はですね、ウェブプラ、えー、合同会社の寺岡さんによるソーシャルログインとソーシャルモニタリングについてのセッションをスタート、えー、お送りしたいと思います。 そちらのセッション移動していただければと思います。では、秋山さん、ありがとうございました。あ、はい、すみませんクエ、えー。質問などございましたらですね、最後の、えー、Q&A のセッションでまとめてお伺いしようと思っておりますので、えー、ご参加者の方で何か質問があれば、そちらによろしくお願いします。それでは、このセッション終わります。失礼いたします。はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。